会場にお越しの皆さん、こんにちは。福島県福島市からまいりました。おなです。この舞台に立てて、とても光栄です。満身する東北人の姿を全力で表現いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます己の信念を貫き。 勇気わたし道を追う。 同年だ